それでは、ミス・サンサ・サンサ太鼓連の皆様よろしくお願いを申し上げます。 ご覧いただきありがとうございます私はミス三双踊りの柴彩香と申します同じくミス三双踊りの佐藤安奈と申します同じくミス三双踊りの和田美奈美と申します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 伝統サ草踊りの基本踊りの代表的な一つ12拍子でございますそれでは引き続きご覧ください どうでしょうかありがとうございます私は三三三踊りの上山あみと申します同じく三三三踊りの半田野菜子と申しますよろしくお願いいたしますここで森岡三三踊りについてご紹介させていただきます森岡三三踊りは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 三井の周りを三笹三笹と踊ったのが盛岡三笹踊りの始まりとも言われております三笹踊りの愛の手に「サッコラちょいはやって」との掛け声がございますこの「サッコラ」を漢字に表しますと「幸せ呼ぶ来る」と書きます本日皆様のもとにも幸せが訪れますよう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 ありがとうございました。どうぞ皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。ミスサンタ。サンタパズドの皆様、ありがとうございました。さあ、どうぞ皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。あ、すみませ本当に、素敵な声でありがとうございました。さあ、ミスサンタ。 タフレンの皆様の素晴らしいステージが終了いたしました。